そう、オープニングを見れば分かったろう。この木曜日から、この1年間、月曜と木曜、NBA 歴史上最大100人の動画を2つ。NBA 歴史上最大100人、ショートでトップソンオールタイム<笑>あとは、このコンセプトまだ知らないあ方々に、ベストの中のベスト100位から1位までのランキング、オールタイム、つまり NBA の始まり、1947年から、 2021年まで全部。2021年というのも大事ね。まあ、後でまたそこについて戻るけどね。けど、どうやってランキングするのか。ただ、100位から1位まで、最強順位したらつまんないし、いろんなポジションあるから難しいだろうけど。けれど、主観的にならずにやるのはもっと難しいかもしれない。それは、グレートネスのランキング。偉大さ。 偉大さといえば、すべて の, の基準だから。まずは、コートで個人的の強さ。もちろん、まあ、当たり前かもしれないけどね。けれどそ、強さだけじゃなくて、受賞者名簿。トップソンオールタイムぐらいのキャリアになると、かなりの受賞者名簿になるからね。個々の試合での活躍。チームーとしての活躍。まあ、チームでの出来事を判断するの難しいかもな。個人のランキングだから。 けれど、バスケはやっぱりチームスポーツだから、チームーとしての優勝を数えるのも、まあ、当たり前的に大事だけどね。あとあ、キャリアのピーク。2年間、3年間、ひょっとしたら5年間、敵より圧勝的に強かったかどうか。ひ ょ, ひょっとしたら5年間よりもっと長い間、相手より圧勝したのかもしれない。そこからは、長寿ね。 長い間、いい選手のままでいたら、もちろんランキングに影響もあるからね。統計も基準に入るね、もちろん。けれど、統計は状況を応じて取得する必要があります。その状況を知るために、知識もなければいけません。他の基準といえば、自分のチームのリーダーとして勝ったのかどうか。人によっては、その基準の重要さも変わるけど、あまあ、どの基準もそうだけどね。 そして、また他の人にとって大事な基準じゃないかもしれないけど、俺にとってはかなりグレートネスを判断するとき大事な基準。それはコート以外でのこ出来事。プラスな場合は、例えば、人差別と戦ったりしたらね、マイナスな場合、コート外選手とは言えない選手とか、 あ, ある7月4日、あるあ判断をしたりしてね。それで俺のランキングに上がったり下がったりするかもしれないね。それで最後に物議を醸す基準。主観性ね。言っておくが、ー 100% 客観性でランキングするのは無理。絶対無理。70% の客観性も多分無理。客観性であるには、 1950年から2020年まで全てのバスケをの試合を見て、ノスタルジャーもレサンシバイアスもなしで、あまあ、感情もなし的なので、そしてもちろん知識もいっぱい必要だし。だから見た、もう、どれほど難しいものなのか、このランキングは。あ、ここで一つ、面積事項。俺と君たちは全く同じランキングの可能性はゼロ。で、それでいいのだ。これで議論と、 知的好奇心につながります。それで俺は絶対的な知識を持っているとは主張 し, しません。このランキングを作成するにはかなりの調査を行う必要がありましたが、すべてを学ぶにはまだまだ遠い。そんで一大事、このランキングは2021年の7月に行われました。つまりまあたったの1年間でかなりいろいろな出来事で、 ランキングが影響されるかもしれない。で、それで楽しい。っていうかなぜ、そのランキングをすることに決めたのか教えようか。まず、まずは非常にいい知的運動です。強くお勧めします。そして、君たち登録者のためにもある。このバスケの歴史を少しでも君たちにいろいろ、いくつかのことを教えることができれば、俺も満足です。最後に、インスタグラムで2年前ぐらいに、すでにやったことがあるんだけどね。 あ見たかったらそっちか、下で見ておくれ。二年、2年の間でどれほどいろんなことが変わったのか、そして、まあ個人的にもいろいろ知識を得るたびに意見も変わるかもしれない。だから、まあ、インスタグラムとはかなり違うランキングになるかもしれない。そうそう、最後に大事な問題。どのように このランキングをするのか、どんな動画になるのか。それは、少しいつもと違う形になるかもしれない。ビデオの長さは、まあ、だいたい同じぐらいの5分か10分ぐらいね。まあ、トップ5ぐらいになると20分間になるかもしれないけどね。<笑>で、えっと、俺の顔なしで、俺の声だけで、そして、えっと、ビデオの方はハイライトみたいになって。 そしてそれは議論や討論の形ではなく、実際に少しの三時のビデオになります。3時パルギャドワンティさん。そこで私は選手そこで私はのキャリアについて話し、可能な限りポジション的で話す。可能な限りポジティブ的で話そうと思います。トップ100の動画全てに、 選手たちを最大の価値を提供してもらいたいと思います。なぜなら彼らはあそれに値するからです。よしこれでやっと終わりしあ、通訳にはかなり時間かかったので、あ動画出るのを少しだけ予定より遅くなるかもしれない。まあ、火曜日と木曜日、毎週会えるの楽しみね。それじゃ、Peace!